こんにちは G です今回はラズパイには欠かせない SD のお話まずは歴史から SD はパナソニックサンディスク東芝によって1999年に企画開発されました SD のライセンス管理団体として SD アソシエーションがカルフォルニア州に設立されています SD カード SD ハードなどのメーカーはこの団体の会員とならなければなりませんさらにライセンス契約を交わすことで特許の使用や SD ロゴの表示が許されます現在会員数は約1000社ライセンスについて著作権の概念は ほぼ世界共通ですしかしその運用や規制は国によって異なります文化的背景や法律の違いなどから知財関係については米国で団体運営することが多いです SD に限らず DVD ブルーレイ HDMI など日本企業初の知財も同様です 2000年頃は SD の類似規格が乱立していました。ソニーのメモリースティック、サンディスクのコンパクトフラッシュ、東芝、オリンパス、富士フィルムなどのスマートメディア、富士フィルムとオリンパスの XD ピクチャーカードなどなど、 2004年以降 SD がデジカメ、スマホに採用されることによりマイクロ SD が主流となりましたもちろん類似規格の製品もまだ販売されていますめちゃ高いけど SD はセキュアデジタルの略であると言われています当初から CPRM 著作権保護機能を用意していたからです ユーザーがアクセスできないセクターがあり識別子として機能するものですただうまい運用がなされずまた需要も少なかったことで2017年以降オプションとなりました現在は保護ありなし両バージョンが販売可能となってるんですが表示がなくてよくわかりません Linux など オープンソースの場合、ライセンス料の源泉がないので支払いができない。そこでドライバーなどは開発するんですが、標準では SD が使用できません。抜け道ということではないんですが、USB ポートに SD アダプターを挿して使う場合は、ライセンス料は不要なので、その方法が 一般化しています。ラズパイの場合 SD スロットがついているのでライセンスを受けて製造しているんだと思いますさて脳ガキはこれくらいでラズパイ仕様を前提に具体的な SD の話をしましょう画面のように SD にはいくつか種類があります 他にもタイプはあるんですが、ラズパイで利用できるのは SD、SDHC、SDXC だけです。当たり前ですが、早くて安い SD が誰にとってもベストですよね。過度なクオリティも不要ですから、SDHC を選択するのが普通です。 32GB 以上のサイズが必要なら SDXC になります速度について3種類のスピードクラスがありますこれが分かりにくい原因と感じています全規格を知る必要はないので大事なことだけにしますが UHS スピードクラス1を購入しましょう 画面のマークがある SD です。U3 というのもあるんですが、ラズパイにはオーバースペックで不要です。SD スピードクラスという規格もあります。クラス2とかクラス10という表示です。それぞれ数字の速度を保証するという意味になります。例えばクラス10は、 10メガ毎秒の速度が保証されます。この規格表示ならラズパイ用にはクラス10の一択です。でもクラス10と書かれてるから大丈夫ということじゃない。SD スピードクラスは規格が後付けなので U1 プラスクラス10と書かれてるのを確認します。さらに UHS1 や UHS3 と書かれているものがあります。UHS1 で大丈夫。UHS3 はオーバースペックで価格差に見合うほどの性能差は出ません。V90 とかの表示はビデオスピードクラスなんですがラズパイでは無視して構いません。結論とすれば SDHC SDXC クラス 10U1 がコストパフォーマンスがいいということです。それ以外を買ってはダメです。スーパーやコンビニ、ドラッグストアでは SD は買わない。家電量販店でもワゴンセールの SD には手を出してはいけません。業務用とか、 高耐久と書かれた SD がありますが、これらは構造や原理から違うので高いんです。ラズパイにはもったいないし、安いのを複数買った方がいい。ちょっとしたことですが、SD はできるだけ同じメーカーで揃えましょう。理由は実質容量がメーカーごとに異なるので、 イメージコピーができないことがあるからです。メーカーが同じであれば SD から SD へのバックアップが容易です。SD は書き込み回数に限度があり寿命があります。利用状況で寿命は異なりますが、突然利用できなくなる瞬間があるということです。必ず予備を持つようにしましょう。 寿命かなぁと思った時簡易版なんですがチェック方法をご紹介します画面のサイトは SD チェッカーとして古くからある F3 の Mac 用アプリですダウンロードして回答しアプリケーションフォルダーに入れて起動します SD を指定してテストボタンをクリックすると 短時間で合否判定のみ行えます。SD を買うとケース付きとそうでないものがあります。ケース付きなら管理は良いですがそうでないと市販のカードケースを使うことになります。複数の SD を入れるケースが主流でいろんなケースを試しましたが全部使いにくいです。 私の場合、SD のおまけの個別ケースの方が取り回しが良くて管理が楽。それで Amazon で個別ケース20個パックを購入してみたんですが、SD のおまけより使い勝手が良かった。レビューは散々だったんですけどね。一応リンクを説明欄に貼っときますのでご参考に。 ケースの目的は SD をなくさない何だったか分かるこれが大事なんでたくさん入るケースは論外個人の感想ですけど私は内容を書いたポストイットを個別ケースに貼って管理していますご覧いただきありがとうございましたバレンタインデーで チョコをもらいましただけどマンゴーチョコレートって何なんだマンゴーは大好きでチョコも好きだけどうーん微妙でしたあそうだ彼女はコーヒー好きで麺類も好きだからホワイトデーはコーヒーうどん ではまた次回。